ははいいいおはようございござざまますすラスカで今回ねちょっと家から撮影させていただくものがですねこちらお山餃子これね僕はねよく栃木でお世話になっている一品香上等亭さんってお店があるんですけどそこがねこうやって餃子専門って形で、まあ、ネット販売とかでもしておりまして今回はねそれをちょっと大量に注文させていただきました。 なんで、これをね食べていこうかと思っておりましてまあただちょっと焼きだけじゃつまらないのでいろいろねこの餃子を使って料理をしていこうと思いますまずはねちょっとやっぱり汁物が欲しいから水餃子をとりあえず作っていこうかと思っておりますでこのお山餃子、今見せたこのサイズ小さいサイズのもあるんですけどまた別にね大きいサイズあるのよ大きいのは結構ね、有名で、 こっちは焼きで、水溶ね、このちっちゃい方を使っていこうと思います、まあ、まず簡単な調理でまずはお水を沸かすとあつかないじゃあだんだんお湯も温まってきたんでここに丸鶏ガラスープお塩とで色付け程度に お醤油といいよ。そしたらここに餃子を投入あついあつい熱いもう一袋いけそうなんでいいいいで最後ね香り付けにごま油いいよこれで煮込んで餃子に火が入ったら完成でございます はいこんな感じで今だいぶ煮えてきてね餃子1個1個もサイズがねちょっと大きくなってきてますこれはこちらで完成とそしたら続いて焼き餃子でございますとりあえず火をつけてとで小山餃子さんのなんか美味しい焼き方があるみたいでまずは油をくっつかないようになじませて少し隙間を空けながら乗せていくみたいでございます おちょうどいいんだよねオッケーでね OK でここにねお湯を餃子が8分目に埋まるぐらいまでかけていくみたいです強火で約45分ほど蓋をして蒸していくみたいでございますはい今ねちょっとホットプレートなんで45分っていうわけにいかなかったんだけどだいぶ煮えてきたんで蓋を1回ね開げてみたいと思いますよいしょオープン だいいたね、こうやって一回りぐらいね餃子が大きくなってきましたんで一旦お湯を捨てますそしたらまたここに油を少しなじませてまた蓋をしてね中火で23分ほど蒸し焼きにしていくみたいでございますそしたら蓋をオープンといい音でこのまままた 油をなじませてじっくりね水分がなくなってきつね色になるまで焼いていくみたいでございますたらこれを移さないといけないんだけどホいホいホいホいホいってな感じで餃子が完成いたしました重たい早速ねこれを向こうに持ってって食べていきたいと思いますはいってことでね 今こんな感じに全て完成いたしましたこれ逆か逆だなってことでねもう結構いい感じの温度になってるんで早速食べていきたいと思いますいただきます今回ね大量に買わせていただいてたのでなんかサービスでね小山餃子さんの特製ラー油もいただきましたああラー油とお醤油うすお酢と まずこの餃子見えるかなめっちゃでかいんですよね1個すごいでかいの<笑>いただきますうまっそのまんまでも十分前つけなくても下味がねちゃんとついてるしなんかもう皮がねもちもちなのめっちゃうまいうん ちょっとタレにつけて。お米と一緒に。バウンドで。うんー。うん。餃子ライス反則だね。<笑>うまあ、ね、でもラー油もうまいわ。 やっためっちゃうまいうんそしたらちょっとこの水餃子水餃子のスープもあうまいあ餃子の出汁出てるなちょっとこの水餃子いこううん、うん も ち, もち感が違うまた別の種類のもちもちだこれこれもうまい、うんうん、ごめん言うの忘れてた最初に言わなきゃいけないんだけどお米ね午合炊きましたこんな感じなんだけど足んないかもやばいこれめっちゃいいうん うんうまいだめだ動画なのに無言で食っちゃってるわ<笑>ちょっとライスに立つんでもうちょっと醤油入れようかな スープに餃子の出汁が染みてるからねめちゃめちゃうまい<笑><笑>ちょっとだいぶ体温が高くなってきたんでコーラを<笑>熱いガバー<笑> めちゃめちゃでかいから満腹感がすごいなうん水餃子ライスも絶対おいしいと思うんだけどうんこっちもうまい 今回ね、餃子自体は普通に焼いたんですけどこれね結構アレンジとかが利くみたいでお店の方がね紹介してたのはチーズとかをのせてチーズ餃子とかやったんだけどあれもめっちゃ美味しそうなんだよな絶対おつまみに最高だもんね<笑>うん、うん、嫁さんに帰ってきたから食べたいって言われたから。 ちょっと二個ぐらい取っておきます。い<笑>やった。いやった個。うん。これいっぱい食べようと思って。大餃子が六十個かな。小餃子が二十五個。三十個。みたいなセットがあるんですけど、それをね、三セット頼んだんですよ。 でもねもう結構おないっぱい<笑>調子乗ってぶわっと焼かなくてよかったちょうどいいです普通の3人家族とか4人家族だったらあの人セットでね23回ぐらい楽しめると思うんだよね量がねすごい<笑>、うん、そしたら今ねこれ焼きの方は完食でございます最後水餃子とご飯なんだけどね ちょっとどうしてもやりたいことがありましてこれをねここにこの醤油だれをかけてと中華風の茶漬けみたいな感じで締めていこうと思いますうまそううん。うまい なんかね、不思議と茶漬け風にしたらお酢の香りが強くなってなんかね、締めにちょうどいいうまいうんご飯の方も完食でございますはい完食でございます ごめんねスープじゃちょっと時間がかかりすぎたので時間のめさせていただきましたごめんなさい<笑>ごちそうさまでしたいやーお山餃子めちゃめちゃ美味しかったあのね皮はもちもちだからこれもね個人差によると思うんだけど両焼きじゃなくてあの片面焼きで食べると 片方はカリッとしてて逆側はじゅわって柔らかくて、はあ、うまかったーこのね小山餃子のネット販売とかもしてて、まあ、皆さん注文できるようなものなので概要欄にホームページの方を貼っときます是非ね気になった方は買ってみてはいかがでしょうかそれでは本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねー